<笑>こんばんは始まったかなどうでしょうかおっいけてるっぽいよしこんばんは OK よしじゃあ今日はちょっと えっと、練習ということで、ライブ配信をやっていこうと思います。はい。来てもらってるかなこれ。あ、こんばんは。かずはめさん。こんばんは。1000D さん。こんばんは。よろしくお願いします。今日はですね、なんか、あの、初心者向けというか、あの、 FPV ちょっと飛ばしてみたいっていう方に向けて、まあ飛ばせる練習っていう上で、あのシミュレーターがいいかなというところで、ちょっとそのやり方をライブで説明できたらなというふうに思います。で、動画を作ってもいいんですけど、なんか実際にあの視聴者の方とあの飛ばして、なんかアドバイスとかできたらいいかなと思ってるんですけど、まあ、 まあ、人が集まんなくても一人でいろいろやってみようと思います。はい。でですね、まずは、あの、シミュレーターですね。シミュレーターの方をやっていこうと思います。これはあの、以前紹介した、あの、ベロシドローンっていう、あの、シミュレーターですね。あの、詳しくはあの、確か概要欄に書いておいたと思うんで、そっちを見てもらえば、えっ、ー、とですね、 インストール方法とか、設定方法っていうのはわかると思うんで、えっと、まだの方はそちらを確認してもらって、こっちに戻ってきてもらうと、あの、練習会に参戦できると思うので、ぜひそちらを先にご覧ください。はい。そんな感じで、えっとですね。はい。じゃあやっていきたいと思います。これ、はベロシドローンです。はい。で、ベロシドローンで、プラスで、あのですね、この、 スティックのカメラいけるかなこれ。ほい。こんな感じで。あの、プロポの画像も同時に出せるようにしたので、ちょっとこの映像も見せながら、まあ、操作してるところをちょっと見せたら、見せれたらいいかなと思います。はい。なんかわかんないことあればコメントをください。はい。じゃあよろしくお願いします。えっとですね。じゃまずは、まあ、これインストールした体でちょっと始めちゃうんですけど、 もしよかったら、あの、自分の、あの、パソコンに入ってる方は、あの、一緒に開いて、あの、この音声だけでも聞いてもらえれば、ちょっと、あの、うまくなるかなと思うので、よろしくお願いします。はい。でですね、まあ、まずコントローラーなんですけど、あの、以前紹介した方法は、こういうなんか、ドローン用のプロポじゃなくて、あの、Nintendo Switch のプロコンだったんですけど、そういった、あの、ゲーム用のコントローラーでも、 あの操作できるようなあのもの、やり方もあるんで、まあ、そういうやり方を知りたい方は概要欄からあの見てもらえればいいと思うんですけど、今回はこの道路のプロポでやっていきたいと思います。はい。じゃあですね、えー、とまず設定方法をちょっとおさらいしたいと思います。はい。でですね、まあ、これはあの USB でこんな感じにあのパソコンに接続されてるんですけど、 あのそういったプロポもありますし、Bluetooth で接続するものもあるんで、まあ、それはあのプロポに合わせてって感じなんですけど、つ、ま、な、あ、がったらですね、このコントローラーっていう、あ、これ見えないんだ。失礼しました。はい。えっと、ここですね。このコントローラーっていう、下から4番目のやつをクリックしてもらいます。そうするとですね、今はこれ、多分この、あ、 ププロロポポがままた映ってないいすすみませんよいしょはい、こはプロポですね例えばこっちをこれ左に動かしたらこの上の見えるかなここの部分もこう左に動いてるんですよねなんでこのマッピングが合ってるんですよねこの設定と実際の動きがこっちもね合ってますねはいでえっ、ー、とまあ合ってるんですけど最初は多分設定しないといけないのでそこをちょっとやっていきたいと思います まずはこの左ですね。これはジャンパー T16 っていうプロポなんですけど、またプロポの名前がこの左上に出てくると思います。でですね、アサインコントローラーっていうことで、ここを押すと、まあ、どのプロポが接続したいかっていうのがわかります。で、この時はマッピングがあのうまくいってないかもしれないんですけど、反応しいれば OK です。で、今度はスティックで押すと、こんな風に弾が動くんで、これに合わせて、 あの、同じ動きをしていきます。フォローして。うん。で、そしたら、まあ、同じ感じでこの球を追うように、左、違う、右を右上、左を右上っていう風にやってもらって、で、一度センターにします。はい。で、そしたら、えっと、ここにムーブロールスティックって出るので、まあ、ロールって言うとちょっとわかんないと思うんですけど、 まあ、あのまだやったことない方、まあ、あのモード2の方っていうのはあの、さっきと同じような動きで、えっと、ロールはこれを右ですね。で 右, 右側の5スティックを次はピッチなので上。で今度は横なので、この左側のスティックを横。で今度は縦。動かすと、まあ、一応こんな感じに同じ動きで、 マッピングされるという感じですね。はい。で、あの、以前紹介したあのゲームパッドモードだとですね、あの、このスロットルって呼ばれる、このスロットルっていう動かすと、縦に動かすと、このプロペラが回るんですけど、普通のコントローラーって、ここがあの、センタースティック、こう、真ん中に戻ってくるはずじゃないですか。こっちはそうなんですけど、 こっちは、横は戻るんですけど、縦はもう自由に動くようになってて。で、普通 の, あのゲームパッドはそうじゃないと思うんですよね。なんで、さっき、えっ、ー、と、違うわ。動画で紹介した方法で、こう戻ってもらって、このオプション、あ、また映ってない。<笑>はい。えっ、ー、と、このオプションズの、この Use Game Pad Mode っていうのを Yes にしてもらって、 やると、えっとですね。まあ、これ試しにやりますね。で、やると、コントローラーが、この、上半分からしか、このプロペラが動かなくなるんですね。なんで、下半分は全く、何の動きもしないっていうことになる、設定になってます。はい。だから、可動域が、あの、う、真ん中から上まで、になるんですね。あの、ゲームパッドだと。はい。そういう設定になってます。 ちょっと説明が多分分かりにくくなっちゃってると思うんですけど。はい。分からないことあったら、あの、何でもコメントで聞いてください。はい。それが多分このライブ配信のいいところだと思うんで。はい。そんな感じで、じゃあですね、これからあの、えっと、サーバーを立てて、そこに部屋みたいな感じで、みんなにドローンで接続してもらって、一緒にシミュレーターが一応できるんで、ちょっとやり方、 難しいかもしれないんですけど、もしできる方いれば、あの、参戦してみてください。はい。じゃあですね、えっと、ここまで終わった方っていうのは、まあ、次についてきてもらって、えっと、今度はですね、この、マルチプレイヤーっていうのを押します。で、多分一個機体がこう出てくると思うんで、まあ、好きなものを選んでください。で、この右下のセレクトクワット。やったら、え、多分ここにですね、 あの、はじめドローンっていう、あの、名前のサーバーが出てくると思うんで、そこにジョインしてください。これから立てます。セッション。はい。多分こうしたら、あの、さっきの画面に、はじめドローンっていう名前で出てくると思います。車を走らせる方法を教えてほしいです。あ, あ、そうですね。このベロシドローンですよね。はい。あの、ちょ後で。 やっていこうと思います、はい、こんな感じで立てられたので、もし、あの、ベロシドローン入ってる方、もしもうできるっていう方がいれば、ぜひこのサーバーに入ってもらって、一応入り方はあの概要欄に貼っておくので、そちらを見てみてください。もしわかんなくなったら。あとは、あの、普通にこれプレイバックできると思うんで、そちらを確認してもらえるといいと思います。はい。じゃあですね。 実際にこう飛ばすところを見せていこうかなと思います。はい。じゃあ、プロポの画面も出して、こんな感じでいこうと思います。でですね、なんか持ち方とかいろいろあると思うんですけど、特に決まりはないんで、好きなように持ってもらえば大丈夫だと僕は思ってます。はい。で、まあ、多くの人は、こうやってあのゲームのコントローラーみたいに、親指だけであの操作する。 っていうのと、もう一つは、これを親指と人差し指を使って、こうなんか、つまむ感じで操作する人。まあ、二通り、二通りいますね、大体。大まかに言うと。で、全然どっちでもいいんですけど、はい。個人的には、あの、僕は、あの、親指と人差し指でやってます。でも、これは多分、 誰に教えてもらったかとか、あの、どんな動画を見て始めたかっていうのによると思うんで、もしこれから始めるっていう方は、まあ、特にこだわりを持たずに自分がやりやすい方をやってもらえればいいと思います。はい。うん。じゃあですね、ちょっと飛ばしていこうと思います。で、まず一応なんかその DJI のドローンを飛ばしたことあるっていう であの、やっていこうと思うんですけど、お1人加わってくれましたね。リライト TX さん。あ離れちゃった。<笑>はい。えー、っと、じゃあやっていきます。で、まず、まあ、コントローラーですね。コントローラーがどういう役割をしてるかっていうのを、じゃちょっと説明したいと思います。ちょっと大きくして。はい。で、まあ、こんな感じで、大体、あの、一応、モードが、 モード1、2っていう種類があって、このさっき言ったこのスロットルって呼ばれるこの部分が、こっち側があのフリーになってる。縦に動けるけど、中央に戻ってこないっていうスティックの配置になってる場合もあるんですけど、まあ、基本的には多分こっちの方が多いと思うんで、このモード2っていう名前があるんですけど、そっちの方で説明したいと思います。はい。あ、冷凍、冷凍ですね。わかりました。<笑> ちょっと順番に行こうと思うんで、よろしくお願いします。はい。で、まず、こうですね、こうやって動かすんですけど、まあ、どういうスティックのこの動きに対して、機体がどう動くのかっていうのをちょっと説明しようと思います。はい。で、こう、ちょっとプロポの大きさをですね、こう、チェックしまして、はい。行こうと思います。じゃあ、まずはですね、おっとおっと、上から<笑>重なってきた<笑>。 一人参加しましたね。はい。こんな感じで参加できるんで、やり方わかんない方は、あの、概要欄見てもらえれば、あの、やり方書いてあるんで、わからなかったらコメントください。はい。じゃあいきます。でですね。まあ、えっ、ー、と、基本的には、これが上下ですね。ここの高さを変えることによって、機体の高度が変わります。 で、これセンタースティックじゃないんで、DJI と違くて、中央から下に下げれば落ちるとか、中央より上に上げれば、登ると、登るっていうか、上に上がるっていうわけではないんですね。その辺がちょっとわかりにくいと思うんですけど、まあ、まずはこの上下。で、今度はですね、この、まあ、ちょっとホバリングした上で、こ, こ、こっちですね、こっち。こっちの部分。こっちの部分を、こう、右に傾けますと、ここ右に傾く。 傾く、傾くっていう感じになってます。今度、左、左、左、左。はい。ですね。でこの前は、このままです。前に傾きます。おっとちょっとっとっと。ちょっと真<笑>ん中戻りますね。はい。ちょっと分かりやすいのが、ちょっと微妙なんですけど。はい。で、今度は、こう、後ろ、後ろに倒すと、こう、こんな感じで。 連動して、後ろに倒れてきます。こういう感じ、こういう感じ。なんで、イメージ的には、あの、まあ、ドローンが、ドローンがこう、あどうやって説明したらいいんだろう。うんとね。はい。また、ドローンがこれだとして、ここに、なんか一本こう、なんか、棒が生えた感じ。こう、棒が生えた感じで、この棒を、こう、前に倒したり、後ろに倒したり、横に倒したり、 っていう風に動かすっていうのが、この右側のスティックの役割ですね。はい。じゃ簡単に言うと。うん。なんで、ここを左に倒すと、ここを左に倒すと左に倒れるし、右に倒すと右に倒れる。前は前、後ろは後ろ。はい。そんな感じです。じゃ、今度はですね、えっと、こっちですね。これの横。 ねもう前後左右上下できたら、あとここは何に使うんだっていう、この横ですね。何に使うんだっていうふうに思うと思うんですけど、これは、あの、横ですね、こう、旋回できます。機体の傾きを変えずに、そのまま回転できる。こんな感じ。で、右は、こうです。こんな感じ。で、最初はこの、 動きを多分認識するのもちょっと時間かかっちゃうかもしれないんですけど、まあ最終的には考えなくても動かせるぐらいまでになれたら多分一番、あの、自由に空を飛べるようになれると思います。はい。そんな感じが基本操作です。はい。 でですね、えっと、さっき冷凍の話があったと思うんですけど、まぁちょっと冷凍っていうのを説明したいと思います。はい。冷凍っていうのはですね、あの、この、このスティックを、こう、例えばこう浮いてるじゃないですか。浮いてるときに、左に傾ける。こう、傾ける。傾ける。この傾ける度合い。スティックを倒したのに追従して、こう、 ね、機体が傾くと思うんですけど、この傾く速さっていうのを、あの、いじれます。だから操作感度ですね。操作感度っていうものをいじれます。それをあの、自分用にカスタマイズすることができるんですね。はい。で、それ、そのことをレートっていうんですけど、で、レートの設定は、この右側の、えー、この、これですね。このギアマーク。 アドバンスト ド, ドローンセットアップで確か変えられたと思います。はい。こんな感じで開いてもらうと、一応多分今僕が使ってるレートっていうのはこれなんですけど、うん、あの、これ別にいつも使ってるわけじゃないんで、あの、まあ、なんて言うんだろう。まあ、参考にしても全然大丈夫なんですけど、そんなにこだわりはなくて、特に。 このデートが絶対いいっていうのはないんですけど。でも、あの、何て言うんでしょうね。この、スティックを、この、見てもらえますか。スティックをこう最大にこう倒したとき、この今赤いのが動いてるんですけど、赤いのが今マイナス300って出てるじゃないですか。マイナス300っていうことは、あの、1秒間に、えっと、300度、あの、傾きを変えられるっていう速度になるんですけど、 まあ、この速度は結構重要で、多分デフォルトだとなんか700度とかなってたかもしれないんですけど、それだとちょっとあの正直早すぎるんで、普通にあの飛ばして、なんて言うんだろう、アクラバットな動きをしないのであれば、そんなにあの、700とかは必要なくて、ほんと300とか200とかにと合わせればいいんですけど、でもこの、 ね、カーブの作り方っていうのがちょっと難しくて、まあ、例えば、その、そうですね。ここにレートタイプっていうのが書いてあるんですけど、このレートタイプっていうのが、あの、カーブの設定の仕方っていうのを表していて、僕がおすすめするのは、このアクチュアルっていう設定方法になります。これちょっとあの、配信だと文字がちっちゃくなってるかもしれないんですけど、このアクチュアルっていうやつです。 で、これに設定してもらった方が、いろいろ、あの、変えが効きやすいというか、変更がしやすかったりします。で、まあ、たこのまま、あの、ま、パクってもらってもいいっていうか、真似してもらってもいいんですけど、あの、ここですね。ここのマックスレートって書いてあるじゃないですか。このマックスレートっていうのが、このスティックが一番端っこに行った時の速度を設定できる値になります。 なので、今全部僕は300になってるんで、一番端っこに倒した時に300度の速度で<笑>、あの、変えられるっていうことなんですけど、ちょっと、あんまり詳細に説明しすぎてもちょっとよくわかんないと思うんで、あの、ちょっと次に移動したいと思います。はい。すいません。なんかわかりづらいことがあれば、ぜひコメントで聞いてください。はい。 もう こ, こんな感じでもうと飛んでる人がいるんですけど、この人は多分、あれかなもう飛ばし方が分かってるのかなだと思うんで、はい。ぜひ、あの、ベロシドローン持ってる方で、これからドローンちょっと頑張って飛ばしたいっていう方がいれば、ぜひ、この、あの、はじめドローンっていうサーバーを立てているので、概要欄にある方法から、方法で、あの、この、 中に入ってみてください。はい。じゃあですね、えっと、次行きますね。はい。えー、っと、そうですね。じゃあ次はですね、えっと、まあ、モード、モードちょっと設定項目が多すぎてね、説明するのがちょっと、どこまで説明していいのかわかんないんですけど、 一応モードっていうのがありまして、今右上に見えてるちっちゃい文字で見えてると思うんですけど、レートって書いてあるじゃないですか。最初はこれレートって飛ばすのが難しいと思うんですよね。なんでキーボードの1を押してもらうと、これがアングルに変わります。アングル。アングルで飛ばすと、あの、ちょっと操作が簡単に楽になります。飛ばしたらわかるんですけど、こんな感じで。 こんな感じと言ってもわからないと思うんですけど、さっきこう、ね、あの、飛んでるときに傾きこう入れると傾く傾くって言ってたと思うんですけど、傾いた後にスティックが戻ると、機体も戻るんですね。機体も水平に戻ってくる。なんで手放らしでも水平の、水平をキープしてくれるっていうモードになります。はい。ただ、この、 スロットルっていって、機体のこの上下をコントロールする領域っていうのは自分でこう、絶妙な場所を見つけて操作していかないといけないので、その練習は最初必要です。ただ、あの、なんとなく飛ばせるようになるためには最初は、この、アングルモードっていうのをやってみてもいいのかもしれないですね。アングルモードは、キーボードの1を押して、 変 え, られまあ、変えられます<笑> 3を押すと、レートに戻ります。1を押すと、アングル。3を押すと、レート。1で、アングル。はい。まあ、これは、あの、飛ばしてみてもらうと、わかると思うんですけど、おっと。はい。これで変わります。はい。えー、っとですね、モードはそんな感じで、まあ、じゃあ、えっと、実際に飛ばすところっていうのをやっていこうと思います。はい。あの、 飛ばしたことない想定でやってるので、あの、全然飛ばしたことある人からしたらあまり面白くないと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。じゃあですね、今度は、えっと、ホバリングからいきたいと思います。ホバリング。ホバリングをするときは、この、あれあ、ちょっと待って。こっち、ゲームに。はい、これでいいか。 えホバリングするときはですね、この、ホバリングっていうのは、あの、機体が浮くことなんですけど、まあ、なるべく同じ場所に浮いてられるように、あの、できるトレーニングを、えっと、するといいと思います。あの、DJI アバターとかだと、本当に手放しで同じ場所にホバリングしてくれるんですけど、そういった機能はないので、えっと、手動で皆さんに頑張ってもらいたいなと思います。はい。じゃあ、いきますね。<笑> で、これ急に、あの、上に上げると、こんな感じで飛んでっちゃうんですよね。飛んでっちゃって、あの、アウトサイドマップとか出て、あの、マップの外で出ちゃうんで、あの、慎重に行きましょう。はい。ゆっくり動かしますよ。ゆっくり、えっ、ー、と、この、スロットルって呼ばれてる軸だけ動かします。はい。こんな感じ。この位置 ちょっと見えますかねこの位置ですら上に上がってるの分かりますかこの機体だと。なんで、この機体だと、この位置でも、この真ん中より下の部分でもこう上に上がっちゃうんですね。なんで、それより下だけど下すぎない位置っていうのを見つけてもらうと、あの、同じ場所にホバリングできるってことです。なんで、ちょっとゆっくりやってくださいきますね。はい。こんな感じで。 ちょっとずつちょっとずつこれを上に上げていきます。こうするとちょっとドローンが動き、動き始めますね。今ふわふわしてるのわかりますかこうやって。同じ場所にあっても勢いがあるとふわふわし始めるんですね。なんでこのふわふわを止めるためには、この指で、こう、位置を合わせてあげて、 ちょっと浮きそうだなと思ったら下げたりとか、下がりそうだなと思ったら上に上げたりとか、手の押しながら、えっと、同じ位置でホバリングできるように練習します。はい。なんか、あの、目標物があると多分分かりやすいと思います。例えば、スタート位置、どこだっけ あ, あ、ここか。スタート位置はここだとして、えっと、この、例えば、なんだろうな、この画面の縁 画面の縁と、この、旗の部分が重なるところでホバリングしようとか、っていう風に考えると多分やりやすくて、この位置ですね。この位置で、なるべくこの旗の下の付け根の部分動かさずに、あの、ホバリングできるように頑張ろうってやって、やるとこんな感じにホバリングができると。ちょっとこれ説明になってんのかな すいません。分かってんのかなあの、いい説明の仕方がわからないんですけど、こんな感じで、同じ位置で、ホバリングするっていうのを最初身につけてもらえると、この高さができるようになれば、あとは前に行くだけなんですね。こう高さキープしつつ、あとは前に行く。で、高さキープしないと、どうなるかっていうと、 これなんか上に、上に行っちゃったりするわけですよ、ね。はい。そうじゃなくて、こう、高さをこう合わせた上で、スティックを前に倒します。そうすると、まっすぐ進むの分かりますかこう、こういう感じ<笑>。あ、理解できました。あ、よかったです。ありがとうございます。いい感じです。ありがとうございます。はい。えー、っと。 まあそうですね。こんな感じで。はい。合わせてもらって、あとは前に進む。こうすると、こう上に行かないし、下がらないしっていう感じでできます。はい。このあの、ホバリング方法も別に決まったものはなくて、もうあの、飛ばせるようになれれば、ひたすらシミュレーターを遊んでみるっていうのが一番なんですけど、まあやっぱり、 できる人になんか聞いたりとか教えてもらった方がやりやすいと思うんで、その辺は、あの、僕ができる限りのことはやりたいと思ってるんで、聞きたいことがあればぜひコメントをお願いします。はい。じゃあこんな感じで、コバリングを片手でこう、ね、親指だけで練習してみてください。ちなみに僕は親指と人差し指で、親指と人差し指で持つ歯です。 こんな感じでコバリングすると、ね。で、多分あの、ゲームパッドでやってる方は結構難しいと思うんですよ。なんでかっていうと、この、スティックがセンターに行っちゃう。こっち、こっちみたいに、こう、手離したら真ん中に行っちゃう中で、こ、この、まあ、100あるとしたら、50から100までの部分でしか使えなくて、しかもバネがあるんで、結構難しいと思うんですよ。なんでその、慣れる ために、まあ、ちょっとやってみるっていうのはいいんですけど、それをちょっとやり続けちゃうと、まあ、今後その FPV 本格的に始めようって思った時に、ちょっと支障が出ちゃうと思うんで、なるべくあの、プロポをゲットしてもらえるといいと思います。はい。お、すごい。緑色のラインが。これあの、飛ぶとですね、あの、多分後ろに、自分の飛んだ軌跡みたいなのが出るだろうな。あ、自分じゃ見えないのか、これ。 うん。はい。こんな感じです。今のはあの、アングルモードって言って、この右上がアングルって書いてあるモードでやりました。はい。この1。規模の1を押すとアングルになります。はい。うん。ベロシドローン持ってる方いれば、ぜひ、このセッションというか、サーバーに入ってみてください。入り方は概要欄に。 書いてあるはずです。はい。あ、書いてあるよね。<笑>書いて、書いてあるよね。書いたと思うんですけど。あ、書いてあります。サーバーの入り方っていう感じで書いてあります。はい。よし。じゃあ、た多分ここまででホバリングができたとします。はい。で、あの、そこまでいかなかったっていう方がいれば、このアーカイブ残すんで、途中から見てもらえればいいと思います。 じゃですね前進していきます。まだまだアングルモードですよ。あ違った、こっちに合わせないと、はい。はい、こんな感じでホバリングして、こ の, この ス, スロットルの高さをキープしたまま、この右側のスティックを前に傾けます。で、これ傾け続けないとだめですね、アングルモードだと。 で、今曲がり方はまだ分かんないんで、このままぶつかりますけど、こんな感じでまっすぐいけると、だからあの、最初見てた方向、最初見てたところにめがけていければベストですよね。このまままっすぐ、こう。あ, あ、今あの椅子に当たりそうっていう、一番上に当たりそうって思ったところに当たれると、このスロットルがまっすぐいけてるっていうことになるんで、 それをちょっと練習してみるといいかもしれないです。はい。これが、まあ、前進ですね。うん。で、こう、スロットルもあの、同じ位置に置いとけばいいってわけじゃないんで、手放しだと多分難しいんですよね。ほら、こう、下に下がっちゃうとか。これも下に下がっちゃってますね。うん。なんで、うん ずっとこのスティックをこう、まあむしろ上から押さえるような感じ。まあその一 人, 一人一人スタイルがあるんですけど、結構あの細かい動きをしながら調整していく感じです。はい。でですね、あの FPV ドローンって基本的にはあの、後ろには動かないんですね。後ろに飛ぶことはないんですよ。なんでかっていうと、後ろが見えないから。あの FPV なんで、この今見えてる画面、 の範囲でしか視界を確認できないんですよね。なんで、あの、バックはできないんですけど、さっきのやり方を応用すれば、バックもすることができます。あの、このシミュレーター内なんで、あの壊すことはないんですよね。あの、実機を壊すことはないんで、まあ、練習できるんですけど、実機でやることはほとんどないと思います。で、じゃあ、まず、こう、ね、さっきと同じ形で、こう、 合わせるじゃないですか。この、高さ合わせて、で、今度はこの、こっち側のピッチって呼ばれるんですけど、上下をこう下げます。で、この、同じ高さのまま、下げるとこうバックできると。いう感じです。これあんまバックの練習する必要ないっすね<笑>。バックはやんないか。 じゃあ次はですね横行きましょうか横はい横ね横はいこの上でこう高さが保たれた上でこう右に行くとこんな感じ、ね、水平線というかが同じままこの右側に行けるんですよこんな左い こんな感じですじゃあ、ちょっとこの一応ですね、ここはあのコースになってて、僕が作ったコースなんですけど、おっと間違えた。僕が作ったコースなんですけど、これをあの周回できるところまでやっていこうと思います。はい。じゃあまずこれであの前後とか左右の動きができたと思うんで、えっと、この R を押してもらうと、キーボードの R、最初の位置に戻ります。 最初の位置に戻るんで、えっ、ー、と、ここからスタートしてもらいます。はい。で、まあ、まだレースは始めずに、この、旗に沿っていきたいと思います。じゃあ、いきますね。まず、こう、高さをこう合わせるじゃないですか。じゃあこの旗を右にこう旋回していこうと思います。ここから右に行きます。右に行く方法は、ちょっと待って。 右に行く方法は、こうしたら、両方のスティックを右に倒します。こんな感じ。こう。ありますかね。こう見えてんのかなこれ。ちょっと。この、ま、だからこう、曲がった上で、こう行くじゃないですか。右にこう、両方とも倒す。そうすると曲がれます。 こっちだけ倒しても、こう右に行くだけなんで、あとこうやって回転させないと戻ってこないんですよね。はい。あ、見えてますかありがとうございます。てか、あの、このコントロールス、このスティックの動きっていうのを確か、こう画面に出せたと思うんですよね。どうやってやるんだっけ ?H があれでしょえーと。あ、これだ。 コンントトロ ー, ラーインプット M か M M ですね、M、を押すとこんな感じで入力してるあのこれ位置が分かります、はいで。これも使ってやっていこうと思います。じゃあ R を押してリセットしてでもうちょっとコントローラーをこの小っちゃくしようかな。はい。できます。で、いきますね。 こう上がるじゃないですか。で、こう、前に行って、ここ、右に曲がります。右に曲がります。はい。<笑>このスロットルのこの左側の低いのはそのままで、こう、右に動かす。と、こう、曲がれるんですね。はい。 で一つの軸ごとに見るとわかるんですけど、こう、あの、ホバリングするじゃないですか。で、こう前に、前に行く。で、右に曲がりますってなった時に、右傾けます。これだと足りないから、こっち左も右に曲がります。ってやると曲がれると。これを同時にやると、綺麗にこう、曲がれると。 ということですはい。いけてるかなこれ。<笑>はいじゃあもうちょっとやっていきますね。はい。こう上がってこのまま右に曲がるのは同時に傾けると。これで曲げられます。今度こっち。 でこううゲートをくぐっちゃうと<笑>ここまではいけますよね多分さっきの要領でコバリングしてまっすぐ進んでゲートじゃないわ旗が来たらこう同時に曲げてまっすぐ行って旗が来たらこう曲がるとでそのまままっすぐ行けば一応旗に行けますねはい もう一回行きますね。プリングして、で、こう右に曲がります。右に曲がります。右に曲がります。ゲート入ります。入りました。で、次はですね、この上側、上の、このなんか、四角になっているところの上側を通ります。ね。これはあの、高さを合わせれば多分いけると思います。 で、今度はですね、こっち、この2つの、何、コーンみたいなのが立ってるところ、この間を通りたいんで、さっきと同じように、さっきは右傾けてましたけど、今度は左、左にこう、傾ける。同時に。で、そのまま今度は下に行きます。下をくぐる。はい。で、今度はゲート。っていう感じです。 これで一周です。はい。あの、簡単なコース作ってみたんで、よかったらやってみてください。はい。どうですかねこれでできたんかな多分あんま同時にやってくれてる方が今はいないんで、わかんないですけど、一応こんな感じで、アングルモードではいけると思います。じゃあちょっとレースモードっていうのがあるので、実際レースモードでやってみようと思います。はい。 ここで A ボタンを押すとカウントダウンが始まります。で、スタート。一応この緑の方も競ってもらってるみたいですね。はい。で、右に曲がります。同時に曲げる。で、こっち来たら、はい、同時に曲げる。そのまままっすぐ。で、高さを今度ちょっと上げつつ、はい。で、今度は左。 同時に倒す。おぶつかりそう。お<笑>で、高さをちょっと下げて、こんな感じですね、ゲート。いますかね。一応これは3周、3周のゲームになってます。はい。こんな感じ。曲がるときに同時に曲げるっていうのが、多分一番重要な。おぶつかっちゃってる。 ところだと思います。はい、うん。同時に。曲げます。はい。で、こう上行くと、こんな感じ。で、あとこのコーンの間を曲がって、同時に曲げたままコードちょっと下げる。で、このまままっすぐゲートに入って、これで3周ですね。 これでレースができました一応、まあ、アングルモードでできることとしては、こんな感じだと思います。あとはですね、これをもっといろんなコースを練習してもらって、で、あの、今度はですね、アングルモードじゃないモードもあるんで、そっちだと、本当にアクロバットに飛ばすことができます。これアングルモードっていうのは、あの、水平維持の機能がついてるんですよね。 あの、高さは変えられる、高さは自分で合わせないといけないんですけど、ね、こう、高さは合わせないといけないけど、傾きがもう、こう、離したら戻ってくるんですよね。なんで、ちょっとイージーモード。うん。で、今度3番を押します。キーボード3。キーボードを押すと、レートってなります。レートってなると、今度は、こう、まあ、スロットルの操作は一緒なんですね。こんな感じで。今度左に曲がろうとすると、 手離しても傾いたままなんですよ。っていうモードになります。なんで何ができるかっていうと、ちょっとやりますね。こんな感じで。なんか、一周できます。一周できる。あとは、逆さになったりとか、することができます。これが完全マニュアルと呼ばれてるモードです。はい。 なんで、この dji のアバターでも dji fpv でも、両方、あの、フルマニュアルの m モードっていうのは、このレートモードと同じです。はい、で、あの、まあ、レーサーもそうなんですけど、早い、早くなってくるとみんな、あの、レートモード。通称アクロモードって言うんですけど、もう、名前が多すぎてちょっとわかりづらいですよね。マニュアルモード、 かつ、レートモード、かつアクロモードっていう。ね、三つの名前がありますね。でも一緒です、全部。はい。で、えっ、ー、と、まあ、このレートモードを使って、みんなレースしたりとか、それこそアクロバットな動きをしたりとか、あとは撮影 に, おに使ったりとか。まあ、すべてですね。 どんな動きもできるんで、これが一番あの FPV の面白いところかなと思ってます。はい。じゃあ、これで、まあ、レースしてみましょうか。で、どんぐらいの動きの違いがあるのか。この下のスティックの動きとか見てもらうと、ちょっと面白いかもしれないんで、じゃあやってみますね。はい。じゃあ、スタート。はい。5秒からカウントダウンするんだ。はい、こんな感じで。 さっきとは全然違うような動きができます。多分全然見比べてもらうとスティックの動きも全然違うと思うんですけど、こんな感じで、スピードも結構速くいけます。ちょっとカクつくな。<笑>パソコンがかくつきますね。けどまあこんな感じに、あの一応3周。 いけます。明らかにスピード速いですよね、さっき。<笑>あの、傾きが固定されないんで、こんな感じにスピードが出せるんですよね。うん。はい。で、車走らせる方法ですよね。さっき言われてましたよね。それは多分ここだと変えられないのかな。ちょっとあの、これ今のね、コースを変えてみたいと思います。 コースによってはあの車が走ってるコースがあるんですけど、えー、っと、多分あのドリフトトラックかなこ れ, でだろうこれで走らせられるのかも。しかしたらあの追加コンテンツとしてドリフトを入れてないといけないのかもしれないです。はい。あ、いけるかないけるっぽいね。 この右下にこの車のマークがありまして、あ、見えないか。えこっちこっちこっちか、はいこ。ここに車のマークがありまして、これをオンにすると、このまま、あの、車を追いかけることができます。これがですね、と、ちょちょちょちょ。これです。ドリフトトラックの、これなんて読むんだパイロンズっていう、名前あったの コースです。で、ここの車のマークあ、違う、こっち。車のマークを押してもらうと、こんな感じで出てくる車を変えることができます。で、こう、3つのやつにすると、3台、あの、走ってるんで、面白いと思います。じゃあ、いきますね、これで。今、あの、レートモードです。レートモードなんで、自由に動かすことができます。あ、今、車がいた。 で、大体このドリフトとか車を追いかけるみたいな撮影は、あの、大体っていうかほとんどですね、アングルモードを使うことはないです。やっぱこう、ハイスピードなまま撮影をしたりとかするっていうのになると、あの、自由な動きができないといけないので、やっぱこういう時にレートは使いますね。レートを使うっていうか、標準がもしかしたらレートモードかもしれない。 ちょっと今、あの、配信しながら、あの、ゲームをやってるんで、ちょっとカクつくんですけど、まあ、たいこんな感じに追いかけることができるということです。はい。で、このドリフトの車あるじゃないですか。僕はあの、ドリフトの、あの、追いかける動画を撮ったんですけど、その時に撮ったシミュレーターとちょっと違くて、 あんまりグラフィックが良くないんですよね。で、そっちのシミュレーターは別にあって、あの、アンクラッシュドって言うんですけど、まあ、そっちのなんか使い方とかも、あの、教えられたらいいかなと思ってます。でも、そっちグラフィックはめっちゃいいんですけど、あの、マルチプレイができなかったりとか、あの、いろいろできないことがあって、Mac に入れられないとか、<笑> いろいろ制限がありまして、まあよ、良さとか、まあそれぞれ違う、シミュレーターにも何個か種類がありました。まあ基本的にはこのベロシドローンっていうのが一番ポピュラーで、まあみんな使ってるかなっていうところですよね。あ, あ、そうですね。持ち方ですね。持ち方、こう、まあ、 全然好みはあるんで好きに持ってもらっていいんですけど、ま、こうやって持つ人もいますね。これでちょっとやってみましょうか。普段はこうやってあんま持たないんですけど、別になんかこだわりがあるわけじゃなくて、どっちがやりやすいかっていうことなんですけど、うん。多分僕がこの FPV っていうのを見始めた時に、あの海外の YouTube とか見てて、 多分親指と人差し指で持ってる人がいっぱいいたから、それを真似したのかもしれないです。うん、こんな感じ。てか、あれ出てないのこれ。スティックの動きだと、まあ、こんな感じですね。 どれくらい練習したらそんなにうまくなるんでしょうかそうですね。まあ、うまそんなにもっとうまい人全然いるんですけど、まあでも基本的に自由に飛ばせるようになるためには、やっぱさっきの方法で、あの、ホバリングするっていうのと、プラスで、あれですね、あの、さっきあったようなトラック、あのレースのコースがいっぱいあるんで、その辺を自分で、あの、 いろんなコース選択して、スピードをちょっと競ってみるとか、っていうのをやると、あの、面白いです。例えばこの、チェンジシーズトラックってあるじゃないですか。これを、まあ、今のは、あの、フリースタイルっていうか、撮影するような、飛ばすのが楽しいっていうコースなんで、あの、レースではないんですけど、例えばこれを、何でもいいんですけど、 適当にこの一番上のやつを選ぶとします。こうすると多分、レースの、あの、画面が出てくると思います。ドリキンさんのを見てからチェックしてます。ありがとうございます。そうですね。ドリキンさんのあの、リモートコントローラーが、リモートコントローラーじゃない、モーションコントローラー。モーションコントローラーがあれば、あの、もっと簡単にスイスイできるんですけど、 でもこっちの方が確実にあの好きな動きができるようになるんで、最終的に多分ドリキンさんもこっちをやり始めると思うんで、皆さん先取りしてこっちを頑張ってみましょう。はい。で、でコース適当に選びました。で、今ですね、まあ、今レートなんですけど、あ、これはちょっと難しすぎるな。<笑>一応できるかもしれないけど、コースを覚えるのがちょっと大変そうなコースですね。もっとあの難易度が低い ものがあればいいんですけど、もの物によっては、あの全然、コースを覚えるのですら大変っていうのもたくさんあるんで、おっとっとっと。やばい。ペロシドローンが固まっちゃった。動きが遅いね。はい。もっと簡単な、あ、これとかにいいかな。 今、変更しようとしてるんですけど、全然変わらないですね、画面が。結構重いんかな。はい。何か今までで質問があれば、ぜひ今のうちに聞いてください。はい。で、えー、コース変わりましたね。どんな感じあ、これか。これはいけるかもしれない。 できますねはいこう前のこの緑の方がスーッときましたけどこんな感じであのコースがあって多分この白いコーンについていけば多分回れるんですねうんでまあこれを一周飛ばしてみて 自分の記録っていうのが、このベロシドローン上に保存されるんですよ。で、その自分の前の記録より早くいけるかどうかっていうところを自分の中で競うことで、まあ、どんどんそのタイムが早くなって上達することができると思うんですよ。まあ、そこは最初の楽しみと、なんか最初の練習方法だったりしますね。自分、 前回の自分に勝てるかどうかっていう、なんか面白さもありますね。だからその、最初の敵は自分っていう感じですね。はい。で、一応これも3周あるのかな、うん。もっと簡単なコースの選び方があればいいんだけどな。ちょっとやり方がわかんない。まあ、こんな感じで、これ旗の周りを回るっていう、 あのコースなんですけどまあ最初は多分ぶつかりまくっちゃうと思うんですけど、まあ、うまく、おっと、<笑>ぶつかってももう一回やり直して、こんな感じにやってみてください。はい。で、今、29秒178だったんですけどあ、最後のラップか。全体がこれですね。この右、のやつ。うん。なんで、まあ、こんな感じで、その、今までの記録、 比べてみるっていうところで、まあ、練習するっていう形ですね。はい。えっ、ー、と、視野角変えられるんですかはい。視野角変えられますね。今何度になってるんだ視野角変えるのは多分ここじゃできないんじゃないかな。確か。うん。ホームに戻らないと確かできなかったと思います。ちょっとホームに。 戻りますね。一回。よいしょ。ホームに戻ります。はい。で、こう、ホームに戻って、このオプション図っていうのがあるんですけど、オプション図っていうので確かあったのかな。 これか。これですね、多分。このレンズかな。レンズの大きさで変えられます。はい。あ、ちょっと見てないか、これ。えー、っと、すいません。どうやって変えるのうんと、こうか。はい。こうですね。 この、エンドサイズっていうところですね、多分。これ本当変わるのかなちょっと一回やってみます。まあ基本的には最初のデフォルト設定で大丈夫だと思いますよ。変わってんのかなこれ。ちょっとわかんない。 カメラ角度は、あの、この、こっちの、クワットセッティングのところで、まあ、今45度になってますけど、最初は多分本当15度ぐらいでいいと思うんですよね。15度にしてやると、こんな感じ。15度なんで、もうプロペラが見えてる。着陸するとプロペラが見えますね。はい。こんな感じで。はい。変えられます。 そんな感じですね。はい。一応、あの、1時間ぐらいにしようかなと思ってるんですけど、もうそろそろで1時間ですね。何か、あの、わからないことがあれば、ぜひ、今のうちに聞いてみてください。はい。でですね、あの、この、シミュレーターがですね、結構、英語ばっかりで、日本語の説明が少ないんですよね、本当に。日本語の設定がないんですよ。なんで、 まあ、多分、設定とかつまずいちゃうところがあると思うんで、その辺のなんか、わかりやすくできればいいなと思うんですけど、うん。なんで今のうちにわからないことがあれば、ぜひ聞いてもらいたいです。はい。じゃあちょっとですね、あの、他の面白いコース、あの、レースってよりかは飛び回れるものをちょっと紹介しようかなと思います。 今もうサーバーみたいなのは部屋は閉じちゃったんですけど変えますねはいうん、なんかなかなか動きが遅いな<笑>最初の方が調子いいのに、うん、えー、っと、まあ、例えばあるかなえー、っと シティーとか面白いかもしれない。あ、バスケットスタジアム、ね、バスケットボールスタジアムにしようか。バスケットボールスタジアムにして。一応あの、ライブ配信のセットアップとかもちょっと変えて。あの、前回はあの、カメラが止まっちゃうことがあったんですけど、今回はいい感じにいけてると思ってます。はい。いけてるはず。 でバスケットボールで、まあ、何でもいいんですけどこ選んでやると多分ちょっと面白いコースなですねはいこんな感じで室内のバスケットのスタジアムのコースですなんでこの上側に行って 観客席も見えますし、観客席の奥、この、ここ、階段の部分もこう入れますよ。裏の通路。ほら、ちょっと面白いじゃないですか。<笑>外側はもうほんとなんもないんですけど、一応あの、窓ガラスに囲われた、あの、バスケットボールのスタジアムの中をこう探検できると。 結構面白いコースがいっぱいありますよ。で、これでこう、か、あの、旋回してみたいとか、っていうね。こういうなんか自由なところを飛び回るっていう楽しさもありますよ。おっと。遅延がすごいな。うん。 これを本当は実機でできたら楽しいんですけどね。やっぱ実機の前に、このシミュレーターをやることで、あの、機体をね、破損させないでもトレーニングができるんで、それ考えたら結構コスパいいと思います。お、コメントありがとうございます。はじめまして。っとっとっとっとっとっと。すみません。はい。あ、今、シンセンですよね、これ多分。 人生に住んでるので、練習してアバターを操縦してみたいで、ね、そうですね。アバターの標準のコントローラーは、モーションコントローラーなんで、それだと、多分、ドリキンさんみたいに、何も、何も練習 し, し、いらないっていうのはないんですけど、ほとんど練習いらずに飛ばせると思うんで、まずはその FPV の面白さ。ドリキンさんが、あの、なんか、幽体離脱してるみたいって言ってましたけど、そういった、あの、 気分を味わっってもらってで、まあ、ある程度できるようになればこのねこのプロポを使ってあのさっき見せたレートモードって言って自由自在に動くっていう面白さも体験してもらえると多分めちゃくちゃ面白いと思うんで是非あのモーションコントローラープラスこのプロポをゲットしてもらってやってみてください。 えー、と横幅の感覚っっててどうやって身につけるんですかそうですね。まあ、期待による、よりますよね。その、車幅というか、この、どんぐらいの幅が実際あるのかっていう。まあ、それは結構、なんて言うんでしょう、ダというか、実際、あの、練習するときに、なんか、ここはないですけど、狭めのこのゲートみたいなのを通ってみて、そこが、あ、ここ閉じられてるか<笑>、そこが通れるかどうか。 っていうのをまあシミュレーターでは練習すればいいんですけど実機だとねなかなか難しいですよねその感覚つかむっていうのはうんでも実際の大きさとそのカメラのレンズの傾きと傾き歪みっていうのをまあ考えてもらってそこで まあ認識できるようになるんですかね。ちょっと僕もなんかどうやってそのね、この狭いところ行けるかどうかって判断してるかっていうのはちょっと、ね、言葉で表すの難しいんですけど。でもシメーターだったら通れるかっていうのは当たってみればいいんで、こんな感じで<笑>。今のは通れなかったんですけど。そうですね。やっぱりなんかゲートみたいなところと実際のその自分が目で見るのと、 あの、機体から見る FPV のカメラの映像がどう違うのかっていうのを練習することによって、まあなんとなく、あの、認識できるようになれば、多分車幅もこんぐらいの大きさだったら通れるんじゃないのかなっていうのがわかるようになると思うんですけど、まあでもそんなにギリギリのところを攻める必要は多分ないと思うんで、うん。まあある程度の幅を開けておけば、 ぶつかることはないと思います。はい。それよりもっとシミュレーターでいろいろ当たって、当たりまくって練習してみるといいかもしれないです。はい。あもう一つ。質問させてください。プロポとベロシガのスティックの連動はト ッ, プメトップメニューのコントローラー、アサイン、スティックの設定で OK でしょうかはい。OK です。じゃもう一回一応説明しておきましょうか。ホームに戻りますね。うん。 はい。今度はあの、プロポの紹介とかもやりたいですね。おすすめのプロポ紹介動画みたいな。はい。で、プロポの設定ちょっと紹介します。多分僕があの、変な位置にいるんで。あ、ちょっとずらします。ずらせない。なんではい。OK。えー、っと。これですね。コントローラー。コントローラーの 押します。そうするとこの画面に行きます。で、今、えっともう動けるんで変わってるんですけど、コントラアサインコントローラーで、今多分パソコンに接続しているゲームパッドの中でどれを認識するかっていうのをあの選んでくれるんで、このアサインコントローラーってやったら、まあ、プロポのどこかをこう触ってもらうと反応します。反応するようになります。 で、もしこの動きに対して、あの、スティックの動きに対して画面に出てる動きが違ければ、このアサインスティックで合わせてもらう。風にやってもらえると、多分あのコントロール、コントローラーを接続して、あの、ドローンを飛ばすっていうところまでいけると思います。はい。そんな感じですかね。はい。もうちょっとあのドローン、FPV の ハードルが下がってくれると嬉しいんですけど、まだまだあの、こういうシミュレーターですら、英語でしかなかったりとか、あとはね、それこそアバターが発売されなかったりとか、いろいろ難しいところはあるんですけど、FPV の面白さは、まあ、一応日本でも頑張れば知ることができると思うので、なるべくそのハードルを下げられるように、なんかライブ配信とか、あのいろいろやっていければなというふうに思っています。はい。 だから知りたいこととかありましたら、ぜひ、あの、コメントでも、あの、ツイッターもやってるんで、ツイッターでも、あの、何でも聞いてください。はい。あの、まあ、ドローン、FPV ドローンもすでにやってて、レースとか出てる方も、まあ、見られてるかもしれないんですけど、まあ、どちらかというと、新しい人を増やしたいなっていう感じで、ちょっと今後はやっていこうと思うんで、ぜひ、あの、ドローン始めてみたいっていう人がいれば、あの、僕のチャンネルを進めてもらえるように、 あの、コンテンツ出せるといいなっていうふうに考えてます。はい。えっ、ー、と、もう一個メめトきましたね。はじめまして、f p b 始めたくて、昨日アマチュアカマイオン 4OK、OK、無事合格点取れました。おめでとうございます。いいですね。それが多分、第一歩だと思うんで、おめでとうございます。はい。で、早速、プロポを購入し、ベロシーデビューしました。このような解説動画は大変参考になります。ありがとうございます。はい。 もう本当こういう方がもっと増えてくれると、増えたらなというふうに思ってるんで、めちゃくちゃ僕も嬉しいです。はい。何でも聞いてください。はい。じゃあ、あの、日本でドローン、FPV ドローンを飛ばすためには、あの、アマヨアマチュア無線4級っていう資格が必要なので、ぜひその辺 の, あの動画も、あの、撮りたいと思うんで、楽しみにしててください。はい。では。 そうですね。1時間ぐらい経ったと思うんで、これぐらいで、えっ、ー、と、ライブ終わろうかなというふうに思います。はい。じゃあ、終わります。<笑>こんな感じで。はい。また何か聞きたいことがあれば、ぜひ聞いてください。あと、あの、高評価とチャンネル登録、ぜひお願いします。はい。もっとこういう、あの、始めたい人に向けてやっていこうと思うんで、ぜひ登録お願いします。はい。ありがとうございました。 ありがとうございます。はい。じゃあ、また。バイバイ。おやすみなさい。はい。バイバイ。